市の前から3両目大橋本6番の乗車駅6号車はプレミアムカーです乗車券のほかプレミアムカー券3丁です、うん 次の停車駅は福島です。